これから作業しますいつも通りなんか最近すごくなんか疲れ気味になってるなんかあんまんなかなかいろいろできないっていうかなんか昨日とか気分が落ち込んでたりとかして最近。<笑> いつも元気に歩いてはいるんですけどなかなか気分が乗らない時は最近は多いですちょっとまだアップしてないね昨日配信した文を YouTube にちょっと写したいとか ししようとしてます<笑>昨日の夜とかとかにあれシャドーイングテッド使ってシャドーイングしてたんですけどいろんな動画使って。久々にやったからなんか細かいなんか名詞とかだったら聞いたのだったら口にできるけど細かいところまではなかなか言えなかったです。 それは悲しかっただから毎日頑張って練習シャドーイングの練習をしないといけないうまくリスニングとかできるようにシャドスピーキングはまだあとだけど最初の方を合格しないとだからだけど やったこやるに腰かったことはないからとにかく練習毎日やっていかないとって感じあとでイヤホン出して<笑>餃子の皮食べたい ASMR の買い物 公開したいな別あのー、別撮りっていうか切れ抜きで。<咳> ライブ配信したタイトルのところ<笑>ライブじゃなくてビデオになってるなんか最近 LINE 和音ビデオのありように悩んでるんですよねなんか最初の頃はそのこの配信を二分分けしたっていうか収録まあこ この配信も YouTube で上げちゃうとみんな収録したものを公開してるっていうだけになっちゃうのでもう撮ったものを配信っていう感じなので収録と言っちゃう収録したものを公開してるっていう感じなんですけど。 うん、なんかどんどんコンテンツのタイトルだけが増えてって中身がちょっと少ないみたいな感じなんですよねまあライブ配信の分もビデオの分も継続っていう感じです何かしらなんか単発な企画コンテンツを上げるのには ビデオが一番ですけど、うん、<笑>あのー 昨日か昨日くらいかなからまた随時あの「イント r o d u c t i o n の第2部の切り抜きが随時公開されてってるんですけど4月11日11日まで公開されるんですけどもうすぐそれを抜きそう私のライブ配信が<笑>なんか 長くやってた企画もこうして終わってくと虚しいですけどでも超えてった方がいいでも更新がライブ配信ばっかりになるのアーカイブばっかりになるのも嫌なんですよねけどまだリリースまでの期間は長いですからだって26日に発表して 次4月26日にリリースなんですよ。それまで1ヶ月あるから、も、ま、う、あ、少しは余裕があるけど。まだまだ準備段階ってこ感じで。まだ私ちゃんと<笑>用意してない配信するように。<笑> なんかこういう配信一応ラジオっぽいっていうか顔出てないからラジオって感じなんですけどそれにさらになんかラジオ形式の本格的なラジオっていうなんかラジオの重複って感じで意味わかんないですよねでもそういうのがやってみたいんですよねただね毎週更新できるかが心配だからそれだけが問題うん<笑> ついに50動画数50になったイントロダクションファーミングこれでどんどん新しいのは更新されてリストの方は新しいものが随時上に行ってくけど古いものはどんどん埋もれてくっていうなんか歴史の虚なしさっていうか時が通り過ぎるの 感じるふう<笑>やっぱりこの時期って眠くなりませんか まだ11時かうん今日出かけるからなんかのんびりうーんできない<笑>のんびりしたいなとか 意, 意味わかんない<笑>あもうすぐね皐月賞が始まるから皐月賞から安田記念あたりまでは。 ちょっとどこかで競馬場に行きたいと思うんですよね。多分東京かな。なんか、それで旅の仕おりを考えてるんですよね。それで。旅しつつ、なんか、スマホで動画撮って、Vlog 的なものを作りたいなって思うんですよ。<笑>うーんと。 アーカイブかアーカイブだちょっと待ってくださいね 私この時期なのにまこの時期だいぶあったかくなってきてなんか長袖の薄いのでもいいけどまだまだなんか末端冷え性が治らないから<笑>私家の中でもなんかモコモコのパーカー着たりとか足首冷えないように靴下履いてんですよそれだけでもだいぶ違う 窓を開けたくなっちゃうんですよね。空気入れたい、入れ替えたくて。花粉症なのに。私、どこ、いつ、いつ餃子やりましたっけ<笑>いつ餃子やったっけな多分す、一発目で開ければ、餃子だ、餃子の回だっていうのはすぐわかるはずだけど。なんか、この前の、 シングルのラストデイの動画でのために撮ったような<笑>ものもなんか結局使わなかったような気がする<笑>でも消えちゃったかこの前の餃子の回多分データを出せば分かるはず <笑>データデータあった3月23日あでもこれだいぶ前か3月23日餃子餃子二十24日かあ二23か。 あっこれ<笑>この回<笑>とあとはす捨てよう。 とは、私がどの辺で餃子の皮をパリパリと食べたかなんか ASMR 動画ってどのくらいの需要があるのかわからないですけどでも。 やったからにはちょっと試してみてどんなもんかっていうのを感じたい ど, <笑>どんどん<笑> 怖い<笑>何やってたっけ私あまだ寝ってるところか。 こ辺うんだ。<音声>と<音声> 声なしの方がいいかな ?MSR めっちゃ水道の音が。半端ない<笑>。直で。配信してるから。あ、もう分かんない。 うん。<音楽> うん。 う、mm、ん -hmm. <笑>よかったまた後でやろうかそろそろ3 0分です、ね、ちょっとスマホを使いたいのでそれでは配信終わりますそれでは皆さんありがとうございました